今日は可愛いお二人さんがね、えー、桜をで、ね、もちょっと見に行くってことでこちらに来ています。はい。は い, いよろしくお願いします。可愛いお二人さんです。はい、お二人さんによります、えー、桜踊ってまいります。 風が強いのでね、皆さん、防寒対策大丈夫でしょうか、しっかり。で, ね、でも、お天気が良かったから、本当に良かったです。今日は、ちょっといろいろと。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 C3C5 の教室のご用意しておりますお願いしますマやちゃんちょっと桜をね見に来てきてくれる ありがとうございます